に、出演する。宮野は、キング、&、プリンスと共に、料理名が分かれば、そのメニューを試食できるクイズ。当たり前レストランに挑戦。予約の取れない有名店のパスタや、ハワイ発祥の肉料理、洋菓子店の看板メニューから問題が出題される。メンバーが人生で一度はやってみたいことにチャレンジする。男のロマンシリーズでは、高橋海斗の、鎌倉を作ってみたいという夢を叶えるべく、平野紫を、 岸ユータの3人で雪山へ。7時間という制限時間の中で鎌倉を完成させ、その中で鍋を食べようと奮闘する。作業中には温厚な岸が激怒するトラブルが起こる。高橋海斗の行は、橋小高が正式表記。日本テレビ、キング、プリンスル。関東ローカル、2023年3月11日、土曜日、13時30分から14時30分、出演者、キング、